9人もも出てきましたねどうも政治いいろろの学ぶです最大の敵、ユン・ソンによる前検察総長の出馬表明、そして挑戦を受けて立つ側の与党共に民主党の大統領選候補者も出そろい、いよいよ役者がそろってきたようです。朝鮮日報の記事を引用します。 韓国で来年3月に行われる大統領選に向け、与党共に民主党の公認候補を決める予備選の候補登録が30日に最終日を迎え、計9人が登録した。名乗りを上げたのは、元首相のイ・ナギョン、同党前代表、前首相のチョン・センギョン氏、京畿度知事のイ・ジェミョン氏ら、現職同知事3人、 現職国会議員3人、党代表も務めた中三枝前法務部長官の9人。候補らは来月1日のプレステイイベントを皮切りに、テレビ討論会などで本格的に議論を戦わせる。7月9日から11日に実施される予備選の第1ラウンドで6人に絞り込まれる。強一一中七弱または ビッグののの争いとされれた当初の構図には変化の兆しが見られる最大野党国民の力の代表に国会議員経験のない36歳のイ・ジュンソク氏が就任したことで予備選候補のうち最年少のパク・ヨンジン議員が世論調査で与党陣営の候補の支持率3位に躍り出た一方朱氏は強固な支持層をバックに 支持率の引き上げを図っているチョン氏とイ・グアンジェ議員は7月5日までに候補を一本化すると宣言しており与党の候補の中で最も人気が高いイ・ジェミョン氏に対する反イ・ジェミョン連帯が予備選全体を揺るがす可能性がある公認候補を選出する9月5日の投票で過半数の得票者が出なければ決選投票が行われるため 他の候補が結集すれば大逆転が起こる可能性もある。とのことです。与党共に民主党は最終的に予備選候補者が9人の乱立する事態となった模様ですね。記事の中にある一挙一中7着とは誰のことを指しているのかいまいちわかりかねますが、続くビッグ3はなんとなく想像つきますね。イ・ナギョン、チョン・セギュンの 領主の経験者、それに韓国のトランプの異名を取る。現キョンギド知事のイジェミョン氏の三人と思われます。これにチュ、中三重氏を加えた四人までが合格の可能性ありと目され。それ以外の五人は、いわゆる泡沫候補だろうと思われますね。これらのメンツの中では、比較的最後の方に出馬表明をしたチュ。中三重前法務部長官も。 かなり苦しい戦いを強いられることになると思われます。強化な支持層をバックにと記事にはありますが、チュ・ミエ氏の支持層とは直ぐ守護とも呼ばれる直ぐ元法相の支持層だと思われます。ある程度の情熱はあると思われるものの、その数はさほど多くないと思われます。大多数の韓国国民は直ぐ氏による一連の 身内美意気の疑惑を許してはおらず、それが故に、ジロタフ、自分がすればロマンス、他人がすれば不倫、という四字熟語をよく使われるようになったと言われています。ちなみに全く関係ないですが、ハングルで四字熟語って成り立つんですね。日本語で言えばひらがなだけしかないハングルですので、なかなか四字熟語は成立しないんではないかと思っていました。話を戻しまして、 つまり、チュ・ミエ氏の支持層は、大多数の韓国国民からは、意味嫌われている直ぐ氏支持層であり、そう簡単に、チュ・ミエ氏が、両言の火のごとく広がるとは考えにくいわけですね。それに、チュ・ミエ氏の姿を見れば、韓国国民は嫌がおうでも、文政権及びその手先であるチュ・ミエ氏に全力で逆らった、甲骨の英雄、 ユン・ソン・ギョル氏を思い出すでしょうし、与党共に民主党にとってみたらマイナスしかありません。そういった意味でも、チュ・ミエ氏が予備選を勝ち上がるのは相当確率が低いのではないでしょうか。となると、残る候補は3人。この3人の中から、共に民主党の統一候補が生まれることになると思われます。この中で一番確率が高いのは、イ・ジェミョン・キョンギド知事でしょう。 韓国のトランプと呼ばれ、強気な発言で知られるイ・ジェミョン氏は、そのキャラクターでも人気を読んでおり、さらに韓国人にとっては国税でもあり、アイデンティティでもある、反日の具現者でもあります。韓国人にとって、一番気持ちよくさせてくれる候補者は、ゴリッゴリの反日であるイ・ジェミョン氏でしょう。イ・ナギョン、チョン・セギュンの両氏も、 その点は十分心得ていると見え、東京五輪ボイコット発言など、韓国国民に全力でこびるべく、強気な発言を繰り返しましたが、いかんせんオリジナルであるイ・ジェミョン氏の2番線時間は否めず、韓国国民もさほど熱狂しているようには見えません。そういった意味でも、やはり共に民主党の候補者1番手はイ・ジェミョン氏と見るのが妥当と思われます。 イ・ジェミョン氏の不安材料を挙げるとすれば、前回の大統領選でムン大統領と激しく争い、共に民主党内ではムン大統領の利ではないことでしょう。この点についてはイ・ジェミョン氏も重々理解していると見え、しきりにムンジェイン派の議員に接触を図っているという報道もありましたね。イ・ジェミョン氏を一番手と見る理由はもう一つあります。 強力な対抗馬であるユン・ソン・ギョル氏の存在ですユン・ソン・ソギョル氏は最大野党国民の力から出馬するかどうかを未だ明らかにしてはおりませんがまあ普通に考えれば国民の力の統一候補として大統領選を戦うことになるんではないかと思われます国民の力は先頃議員経験のない36歳のイ・ジュンソク氏を代表に選出しましたが イ・ジュンソク氏がそのまま国民の力の統一候補になるかというと、これはかなり難しい気がします。議員経験のないまま大統領になるのかという疑問の声も出るでしょうし、それに韓国は何と言っても儒教の国という建前があります。本音はどうであれ、建前上は目上の人を建てるという文化があるはずであり、36歳という若さは逆にネックになると思われます。 となるとやはり国民の力とユン・ソン・ギョル氏は共同路線を組むと考えた方が自然だ気がします。このユン・ソン・ギョル氏と対抗するに、まともに内政の議論で戦っては、共に民主党は不利になることは明白です。文政権は不動産政策の失敗など、内政で失勢を繰り返しており、ユン・ソン・ギョル氏はその失勢続きの文政権に全力で抗った人物です。 むざむざ相手の土俵に乗って戦いはしないでしょう。共に民主党がユン・ソン・ギョル任期に風穴を開けられるとすれば、それは先日、ユン・ソン・ギョル氏が述べた、日韓は未来世代のために協力すべきだという言葉を逆手に取り、文政権は日本の横暴に耐えて戦い続けたのに、ユン・ソン・ギョルはそれを覆そうとしている。ユン・ソン・ギョルは親日派だという、 論理をを展開ユンソンソギョルルルイコール新日派説を広くループするほかありませんもしこの作戦がこうそうすれば、新日派対反日派という構図に持っていくことができます。そうなれば、イ・ジェミョン氏の独断場というわけです。これがイ・ジェミョン氏を一番手に押すもう一つの理由です。以上を踏まえまして、当チャンネルとしては、次期大統領選は共に民主党、